アメリカで生まれアメリカで育ったから2歳6ヶ月で英語を話せるようになったあなたはどう思いますかアメリカ人の赤ん坊は2年6ヶ月で 自然に英語を覚え話せるようになることができます。なぜ2歳6ヶ月で母国語の日常英会話を話せるようになるのでしょうか。アメリカで生まれ、アメリカで育ったから、 英語を話せるようになったわけではありません。アメリカ人の国民が英語の言葉を覚える同じ覚え方の方法で英語を覚えることができたから英語の言葉を 覚え話せるようになったのです日本人がアメリカに5年住んでも英語を流暢に話せるようにならない日本人が多いのですそれはアメリカ人が英語の言葉を覚える同じ 覚え方の方法で英語の言葉を覚えていないためです英会話を覚えるのには英会話を覚えるノウハウがありますサッカーや野球を上手に上手くなるためにはサッカーや 野球で使う体の筋肉を鍛える筋肉トレーニングを最初にする必要があります英語の言葉を覚えるのも同じです最初に筋肉を鍛える筋肉トレーニングの練習法が必要です 英語を話すときに使う下唇の筋肉のトレーニングをする必要があります英語を話すときに使う舌を U 字にして動かすトレーニングが必要です英語を話すときに使う 横隔膜筋を動かし腹式呼吸で英語を話すトレーニングが必要ですこの筋肉トレーニングができるようになることで暗記力の力で英語の言葉を覚える必要がいらなくなりますこの 筋肉のトレーニングを習うのにアメリカ人の先生は必要がないのです。自分一人で筋肉トレーニングを覚えるのです。この筋肉トレーニングは日本人が日本語を話すときには 動かす必要のない筋肉の箇所を柔らかくしてこの柔らかくなった筋肉を使い英語の言葉の音を話せるようになるのです英語の言葉を話す時に使う筋肉トレーニングは 1年以上の長い練習を続ける必要があります。これが英語のネイティブの発音の音を出せるようになる一番の近道なのです。この下唇の筋肉のトレーニングが英会話の言葉を 話せるようになる基本のベースになりますアメリカ人の子供が英語を流暢に話せるようになるわけは生まれて最初に覚える母国語の言葉であるために口の動き、舌の動きに 癖がついていないためにまっさらな柔らかい筋肉の状態が英語を話せるようになるのですしかし日本人の大人は日本語を話す時の口の動きがすでに日本語の脳に習慣で身についているために アメリカ人が英語を話す時に使う筋肉の箇所を柔らかくするのに大変苦労します日本人はアメリカ人が英語を話す時に動かす下唇の筋肉を徹底的に柔らかくすることで頭に 言いたい英語の単語を浮かべただけで自然に口が動き英語の言葉を話せるようになります口の筋肉を柔らかくする筋肉トレーニングの練習を時間をかけてすることが 英語を流暢に話せるようになる必要条件なのです。アメリカ人の赤ん坊はアメリカで生まれアメリカで育ったから2歳6ヶ月で英語を話せるようになった。あなたはどう思いますかご意見があればお聞かせ。 ください